皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月30日、いよいよゴールデンウィークが始まりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうかこのカジノレイド祭りは、5月2日の日曜日で終わってしまうので、ここからがラストスパートという感じです。ところで、以前投稿した気象獣の動画について、気象獣ボイボーの明動する大地は、ジャンプで避けることができないと教えていただきました。ありがとうございます。 いかにも避けられそうな見た目なのに避けることができない技だったとは私の前に戦っていた人たちもふわふわわターメを食べてジャンプしまくっていたのになんという罠なんでしょうかアトラスのランドインパクトみたいにジャンプで避けられないのが一目でわかるような見た目にしてほしいですという負け惜しみでしたというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました